BTB ハドンフィールドきました。オトジャさんとは2回目、オツイチさんとは初めて。前の時もそうだったけど、その日 BTB 始めた初戦で、当たって動揺が隠しきれません。もっといいの持ってこればいいのに、爆竹を持ってくる謎。まずはジェームスオトジャさんの、隣を陣取る甘エビ。狂乱じゃないからリージョンではないね。 おゴスペだねドワイト頑張れ室内が暗すぎて部屋の中の発電機でさえ見えづらいチェイスにここ使うかな離れた。 イチさんにタゲチェンしたライト当ててるねー余裕あるしめぐんどこうかな弱体化で治療速度がセルフケアと同じになったんだっけあと2大発電機どこだー あの発電機結構回ってるゴスフェがここを守ってるんだねここを2人が回そうと頑張ってるから僕は他の発電機見つけたい発電機が見つかりません いやーほんとごめん、見つからないんだー。えいた救助とかしたのかななんで見つからないんだよー。街灯が多すぎて紛らわしい。回してる。あんな端っこにあったのか。おとじゃさんが救助行ってくれる。 流石にあと1台だしトンネルされるゴスペェ戻ってこないあ起き上がったノアなったりして。 持ってたーノーワン探さなきゃまずいまだ1釣り目出しノーワン探し優先だね全然ないぞノーワンはあった見つかりません あれまずい、両側味方いるしチェイス場所がないここは無理 ナイスドワイトおとじゃさんの救助とはありがたき幸せ爆竹投げつけたいけどさすがに変質者だと思われるからやめた方がいいよね振り返らずゲート前か でも厳しいいやいけるこれはまずい追われてるの僕じゃない 室内にいるドワイとかおとじゃさん治療をなんでい甘エビの鮮度が落ちちゃうよ。このフックに吊るすんじゃない爆竹試すぞ。おお、当たった そりゃ僕の方来るよねそのまま家回ればよかったみんな来てくれた ちょっと右に寄ってればよかったこれは間に合わないおとじゃさんが僕を踏みつけていったどうぞ皆さんお逃げくださいキラーに追い出されないように出てきてくれた ありがとうございます。ドワイトも当選をしてくれてる。ただの迷子だったことばれてませんように。